この曲は栃木の美味しいものとか観光名所がいっぱい詰まった曲になっているのでぜひご覧ください。お前 かていたら乗って乗りますね。 I'm not gonna kill you. you know.、oh, はい、えー、ありがとうございましたちびっこ隊の皆さん。